最速オートいいらっしゃいませ最速オートへようこそ今回は2010年12月から2012年12月の2年間に限定500台だけ生産された幻の車レクサス LFA を詳しく解説するよ。 NFA は国産車で初めての本格的なスーパーカーでレクサスの最高傑作と言われている名車なの。最高出力は 560PS6 速セミオートマのトランスミッションでボディサイズは全長 4,505mm 幅は 1,895mm 高さは 1,220mm でホイールベースは 2,605mm なの。 サスペンションは前にダブルウィッシュボーンを採用して後ろにはマルチリンクを搭載しているのヤマハと共同で開発した V 型10気筒の 4.8L エンジンは「電子の方向」と呼ばれる感動的なエンジンサウンドを奏でていて日本だけでなく世界中の自動車ファンを虜りこにしたの加速性能も。 世界のスーパーカーに匹敵するほどで時速 100km に達するまで 3.7 秒という驚異的な記録を達成しているのレクサス f l a は販売価格 3,750 万円という超高額車でそれは過去日本で販売された車の中で最高額になっているのその理由はすべてがオリジナルで設定 開発されたものでレクサスの技術の息を集められたからなの初めから限定500台だけを販売するということになっていたから販売台数の少ない中に開発費を落とし込んだから3750万円という値段になったんだねでも LFA が完売しても全ての開発費を回収できないから。 赤字覚悟で販売に踏み切ったとも言われているのなぜそこまでして LFA の販売に踏み切ったのかそれはレクサスを含むトヨタ全体の技術力のアピールにあるの LFA は当時のスーパーカーの常識では考えられないフロントにエンジンを積んでリアで駆動する FR 駆動方式を採用していたの LFA の技術は近年のトヨタの車作りにも生かされているのが嬉しいよねトヨタの赤字覚悟この作戦は見事に成功して日本国内はもちろん海外でも絶大なアピールにつながったの販売終了後の LFA は現在当然のごとくプレミア価格で販売されていてそもそも中古車市場で。 流通すらしていないという状況が続いているのでもその LFA が2012年にアメリカでオークションに出品されたの出品された LFA は世界限定500台の中のさらにレアな限定50台だけ販売されたミュルブルクリンクパッケージで。 走行距離が 86km という新車レベルの1台だったことから約 9,694 万円という驚きの価格で落札されて世界中で大きな話題になったの NFA の技術を最も色濃く残しているのがレクサス LC で V 型8気筒の 5.0L のパワフルなエンジンを採用して時速 100km に達するまで。 4.6 秒という加速性能は NFA には及ばないけど世界トップレベルになっているの NFA と違いサーキットを走るという目的ではなく街乗りしやすい仕様になっているのも嬉しいのレクサスの名車といえるスーパーカー NFA を紹介したの次の名車解説も。 楽ししみにしててね最速応答最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録といいねしてくれたら嬉しいな。